皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年10月6日、お店で売っている家具と庭具はもうすべてレプリカにしたと思い込んでいましたが、上春むいで売っている家具の存在をこってり忘れていました。やれることはやる主義なので、こちらもすべてレプリカにする作業をやっていました。ここで売っている家具は300個くらいあったので、割と大変でした。 そして、第26回バトルグランプリが始まっていました。今回から海賊でも参加できるということでしたので、試しに海賊で参加してみるべきでしたかね。蘇生役がいる方が強いだろうと、なんとなくレンジャーで乗り込んでみましたが、結果的に大失敗でした。まず、最初の試合はあっさり負けました。次の試合もいいところなく負けました。2連敗でしたが、グランプリランクは E ランクになり、身代わりのコインまでもらえました。 なんだかとても消化不良ですが、ランクアップ報酬を見る限りこのまま終わっても良いのかなと。もしかしたら後日海賊で参加することがあるかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。